こんにちは、ミサトストリッチファームです。今日は十一月二十二日、いい夫婦の日ということで、ダチョウの夫婦を撮っていこうと思います。さて、ダチョウは群れで暮らす鳥です。繁殖期にはさらに 群れの中でオスとメスのペアまたはオス一羽にメス二羽のトリオを作りますこのように一夫多妻制ではありますが半年から八ヶ月程度の繁殖期の中でよく交配する相手というのが決まっているようです相手は数ヶ月で交代することがあったり ワンシーズンずっと同じ相手だったりすることもあります。また、ダチョウのオスとメスの相性というのも重要です。基本的に穏やかなダチョウたちですが、相性が悪いとお互いを攻撃し合うこともあります。 また相性がいい場合であっても、新しい相手に慣れて後輩を始めるまでには1年くらい時間がかかります。こちらはペアのダチョウたちです。手前と奥のパドックにそれぞれいます。普段見ていて仲が良さそうだと感じるペアは、 でで同じ行動をすすることが多いです休むときには近くで寄り添って座ったり、隣で餌を食べていても威嚇しなかったりなど、一緒に椅子を整えるような行動も見られます。 ダチョウの生態については情報が少なくまだわからないことも多いです動画を通じて皆さんと一緒にダチョウのことを学んでいけたらと思いますそれでは今回もこの辺で終わります